バトルロイヤル。で銃を撃つ時の勢を綺麗に見せるための無手の銅をあの銅を組み込むか。後で映像を見たら悲しいですよ。バンバンバンバンバンバンバ ン, バ ン, バンって言いながら台の大人3人がぐるぐる回ってますから。ありがとうございます。 こうやってるところで何、はい、か前回は逆になんか俺らテンション上がって、うん、結構あのの舞台監督の血ちょっと騒いだよ<笑><笑><笑><笑><笑>ちょっとあのシンプルでいいのかなと思って、はい、前回<笑>机倒すとか椅子そうそうそう組むとか<笑>ディティールにこだわりすぎたのでだからなんかちょっとシンプルでもいいんじゃないかなと思いますね、はいうん でなんか手自体もそんな長々しいというよりは見せるとこ見せて、うんまあ、また場合いい、ガンクションがどういう印象を与える動画にしたいかっていうのが、うんまあ、やっぱりムでパンパンパンパンパンってやるほうにしたいのか、はいはい、なんかちょっとスリルがあって、ンって打つような、生徒同士でやはりいっぱいるのか。 うん、まあ確かにもうアクションムテだったらもう「ドうドうドうドうドうじゃないですかパパパパパパーンってで銃を撃つ時の性を綺麗に見せるためのムテ、うん、のを「ドうをあのどう組み込むかっていうのを多分注意してやったら、うん、まあ短い手とかでも綺麗にはいったりするのかなとは思うんですけどまあ一回だからその「性、うん」精と「ドうっていうのでやってみて でなんかそのそれやりつつその前回とかの反省踏まえて、うん、あのやってみとりあえず動いてみていいんじゃないですか。よ、う、っ、んうん、か。はいはい。じゃあとりあえずはなんか適当<笑>にフィルム作りますか。すげえ並べるか。作<笑>そうする。そ う, う車辺にしたい。斜編にする。うん、なん 中にパーンやりたた い,、うんうん、い, いいい、ね、めっちゃこの入れたい戦い中にパンよつ用の机とあと遮蔽としてなんかんじゃなに。 守もう、ねね、<笑><笑><笑>それはそうなんだけどあるにしよよう前回俺がやっぱ思ったのは当てるところなんか蹴りとかは結構その舞台とかだとこれだけで当たってるようにですけどちゃんとなんかそこは当てたいなっていうあるから一回試したいのはどのくらいのやつだったらあの痛くないのかとか。 さんこの足曲げた状態で、この辺に当ててみて。まあーゆっくりサロ、で、足を向けそのまま、ぐって伸ばしてみて、はいうん。ちょっと足曲げた状態で当てて、そのまま、こう、うん、押すんだ。ああ、そのまま、す、ぬ、う、る、ん。はいはいはいはい。か、そのまんま、ちょい当てで痛いかどうか、ちょっと、リアル、うん、ああ、わかりました。いきます。 うん、めっちゃ大きい、うん、一回ちょって い, いですかたねうよいきますあれ今のも自分当たったより上だけど映像になると見たときにやっぱ、うん、超離れてるとかってなんだよね、うん、この3週間くらいで俺も結構いろいろ見たの、ねうん、ほぼ洋画だけど、うんうん、やっぱ蹴り多いのよねまあ そうだから蹴りのその当 た, ってか当たってる当たってない感をもう少し見せれたらいいんじゃないと思うけど腹、はいうん、に つ, つくのは危ないけど横だったら止めたりはできる、うん、確かにでまあ殴りの時とかはそのパット問題でなんかまあこっち殴りだったら、うん、まあ多分 こういうこっちからカメラ入ってくれたら殴ってるように見えんじゃないかなって う,、うんうん、うんうんうんうんしかに殴られた顔の軌道とかも多分盾とはちょっと違うのかもしれないですうんまあそれをちょっと意識して今回やる、うん、ねはいじゃあちょっとやっていきますかやっていますかあ、今日もあれですかす あ, のあの、一体多数みたいな感じ<笑> の方がいいいんじゃない映え的にはあんま長尺じゃなくてもいいのかなって気がするけどああ、うん、人が死んでいくとこだけをどんどんどんどん繰り返してて時間だけ伸びてる感じになっちゃうからあ殺し方集みたいな、はいはいはい、だからよりはもうちゃんと盾として、うん、アクションの応酬の方がいいんじゃないかなみたいな、うん、難しいのが<笑>無双系じゃなくなった時に、うん、強者たちが3人いるってことは、うん むずしそうだなと思うん。ちょっとやってみる。えどうする設定的にだから一対一して。そうなるね。あバトルロイヤル。い や, いや結構むずそうだけどね。強さの設定的には全員がなんかそのエージェントとかじゃなくて、うん、銃を三本三丁用意したんで、うんはいはい、これから皆さんで殺し合いをしてもらいますみたいな、ね。ああ、ね。急にデスゲーム始まった系のやつじゃない。みんなプロとかじゃなくて、一発で必ず九章打てるわけじゃないし。はいはいはいはい。 まあ、銃自体がさ、うん、やっぱそんなに当たるものじゃないから、うん、だからなんかアクション使うのかなっていう結論には至ったのなんか、はい、まあ撃てばいいじゃんっていうけどバーンって撃つけどって結局じゃあそこだったらバーン撃ったらここじゃないですか、うんうん、ここしかないから、うんうん、じゃあそこでバーンって撃ってもここにも置いたらもう外れるよ、はいはい、そうだから結構銃ってシビアなのかな、うん、まあ、刀もそうじゃん あのー、しっかりと毛さを入れないと切れない、うん、で切れるけど死なないみたいなあるじゃん、はいはい、それと同じなのかな結構見てみて研究して思ったかななんか適当にじゃやってみますか1点目打つわガチさん打つわあっ見え<な>い<笑>めっちゃ見てるめっちゃ見てるあっばー めっ<笑>いや、<笑>いやこれ待って<笑>めっちゃ難しいぞ<笑>これめっちゃ難しいぞな、どうすればいいのこれひったでしょ前回よりは動きは出る気がするわいやけど銃で戦ってるだけに即は悪い<笑><笑>なんか今今みたいな感じになると思う撃、うんうん、って撃って撃ってみたいなだって今やってみて、俺動けないもんこっから正直怖くて じゃあ、思い切ってそっち V 行っちゃおうかあ、いいね、うん、一発蹴入れ、うん、蹴りて、っちにゃおうん、なんか。 今やってみた思ったのは、まあうん、格闘を入れるには自分から率先して攻めないと一生無理っていうのが分かったな<笑>あのいもってたら何も始まらないこのゲームバシバシバは。はシはシはシはシバシバシバシバシバシバシバシバシバシバシバシバシバシバシバシバシバババババババババババババババババババババババババババババババ せっかくだったら一人一人が映えるとうなころがあるから。うん そこをフガーン<笑> これでお互い2個ずつくらいのところまでいいと思う。 で、移動して、うん、どうすか<笑>えっ<笑> ア, アウトレイジやん<笑><笑><笑>あじゃあ逆にそっちで今2人っきりになったからそこでどっちか殺すかなんか今さ、うん、こうしようって言ったのになんかこうなっちゃう<笑>あの2つずつのとこ行こうってなったけどちょうどこう な, なんか、うん っったか立ち合わせた立ち合わせたかかららちち合合わわせせが待てとこの戦<笑><笑><笑><笑><笑><それ><笑> い, い、ね、2丁はち持て余す。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 どんどんーーあっ<ス><ス><ス><ス><ス>いいじゃん。<ス> okay 悪に返っちゃうてさ、<笑>アホなことしてますよ。<笑><笑>えさ後で映像見たら悲しいですよ。バンバンバンバンバンバンバンって言いながら、大の大人参人がぐるぐる回ってますんだよ。台の大人参人がバンバンバンバンって。ましてるしてる。楽しそう。<笑><笑><笑><笑> 一<笑>してあの、荷物を使わられるような感じでますはいどうですか ?2 回目のガンアクションはんなんか、まあ、前回のその無双の感じとは全く違うものだからなんか、全く新しいものをやってるっていうイメージですね、えー、今はでもなんか、それでも無手とかガンを使ってるからなんかまあ、本当に当てるところをしっかり当てるだとか 前回のはなんかゲーム感覚だったから、どっちかって、今回のが盾っていうか、ちゃんとアクション同士のやり合いっていう感じはあるよね。うんうん よし、晴れてー お疲れ様でした3週間前にやったらション、今回また新しくコ、うん、ン付ンをやったわけですけども、どうでしたかししあ以上の確かにもう伸 び, し伸びしろ<笑><笑>あ うん、確かにっっていて、いとまで本当<笑>ただふざけてるああでもすごくあの当てるとことか<笑>あの見せるところテンポとかっていうのをすごい意識してやれたんじゃないかなって感じ、ねうん、はいります。 か、ね、映像を彼が通していたら結構迫力あるなとね。うんうに、んまあえーまあ、クイを残したらガンアクションでなんとか気持、ね、ちよく終了いたしままましししした。たた、ね。た。ででは、ね、はい、はい、じゃあ今ら気ががったの、まあはい、を持って、はい、やってやいいいきましょう。ううう本日はアクションの、えー、ベンのベンチでしたどうもあありりととごござざました。